少量。ここもうついてるの？ついてんじゃない？あって<笑><咳><咳>はい、行きましょう。せーの、さあ始まりました。少量チャンネル。ショータです。量です。少量です。はい。はい。ってわけで今回はですね、何をするかと申しますと。 ま、あここ最近ね、いろいろ動き回ってましたから、うんうんうん、この頃、少量は何をしてるかっていう、その、あれね、いろいろ報告会をしたいと思います。今日報告ね。そ う, そうそうそう。オッケー。とか、まあ、あいろいろもろもろもろもろもろ、うん、ね、あると思うから、うん、それについていろいろ、ま、あお話できればいいかなと思ったりしてるわけですけども、うん、なんかいい、ねうん、なんか問題でもあるの、ね <笑>はい。というわけで、じゃあやっていこうかなと思うんですけども、結構ね、今日はめっちゃ飲んでて、さっきもまあ、うん、もう何杯飲んだか全然覚えてないんですけども、う, ん、うーんって感じで。<笑><笑>うーんって感じでやっていければなと思ってます。はい。はい、じゃあ、はい、やっていこう。せーの。ああ。ょ尿。 てわけで、うん、どうしようかな。何についてまず。ょうさんから何かあれば。え、俺の近況報告どうするどっちからするえ、どっちからでもいい、うん、どっちがいいじゃあ俺から行こうかな。うん、最近の近況報告な、なんだろうな。なんかあったまあ、いろいろあるよ。いろいろあるんだよ。 最近、なんだろうな、仕事の話で言えば、3月にね、移動したのよ。はい、そしたら、今度また4月に移動しますーす。やばくない、まあ、?1 ヶ月で移動って。でも昇級でしょああ、まあまあまあ、そうね、うんおううん。おめでとう。おめでとう。ありがとうございます。4月からね、本社勤務っていうのに、もうまあ頑張りますよっていう話でね。ね。うん、それとあと、りょうちゃんの誕生日があ。あそう、4月ね、俺の誕生日。祝いっぱなしですね。これは、お願いしますよ、何か。何かの 望んでもいいですよね。みんなど<笑>ういうことよ。冗<笑>談、まあ。まあまあまあ冗談だけども。まあなんか冗談じゃない俺は冗談分かってるよ。俺<笑>は分かってるけど。肘打ちしちゃ者。まあそれは冗談ですけども。おめでとうございま す, ということでです、ね。ありがとうございます。終了 あとね、最近の出来事で言えば、その移動先のお店で、元々働いてたアルバイトの子がいて、俺が今の会社に入ってすぐ、まあ、2ヶ月間だっけ、最初そこのお店にいたんだけど、そこで一緒に働いてたっていうか、俺がその2ヶ月間行った時に、アルバイトで働いてくれてた男の子が、移動でね、元いたお店に来たっていうのを、噂を聞きつけてくれて、食べに来てくれたの。そしたらその男の子が、中野の、あの、アーケードで、俺を見ましたよ。何を見たかっていう えっと、そのだいぶ前の話なんだけど中野区のポートレートをね撮影してもらったことがあってんうん、うん、それを見ましたってあ当にそうああれって、まあ、りょさんですよねって言われてそうだよみたいなあ見てくれたんだみたいないや嬉しいと思って<笑>別にその 子に対して、俺はほら、カミングアウトをしたわけじゃないんだけど、見ましたよ、とか言って、すごいですね、みたいな感じで言ってくれたから、えー、あ、最近の若い子たちはすぐ受け入れてくれるのかなって、みたいな。あのコートレートの写真見たらさ、絶対わかるじゃんそ、ね。それはね、ちょっと驚きだった。ああ、そうなんだ。ああ、見てくれてたんだ、と思って。そんなことが最近ありました。なるほどね。うん。 ショートはちょっと前に、ジーパン買ったんだけど、うん、ちょっと最近ちょっとお腹周りとか気にしてて、うん、まあちょっと何、細くなったらいいなと思ってるんだけど、うんうんうん、それで細くしようと思って、ちょっときつめのパンツを買ったのね、うんうんうん。で、これちょっと足が短いからさ、裾上げっていうのかな、うん、足の長いところをちょっと、ね、切ってもらうときに、フィッティングルームか、に行って、それでまあ履いたの。うん、実は履いてあ、まあでもちょうどいいぐらいかなと思って、別にそんなきつくは なないいと思っっっってててて入お願いしますって言って店員さんに言ったのね、うん、でそしたら「ここやってくれるのはありがたいけど、うん、えこのズボンちょっときつくないですか?」とか言われたの<笑>うーんち ょ, ち ょ, ち ょ, ちょ<笑>いやそれいやまあきつくちょっときつくでもあそうこ気持ち的にはきついズボンを履こうとしてたんだけど、うん、普通に入ったぐらいだったからそんなきつくもなかったんだけどでもちょっと、うんまあ、そのジーパンがちょっとスッキニーのやつだったからあああまあちょっとタイトなやつで、うん、店員さんもちょっと気使って。 たんじゃないのかなそうだね。気を使ったんだと思う。うん、何も悪さはなくて、うん。多分、嫌味で、きつくないですかって言ったわけではなくて、うん、大丈夫ですか、ね、っていう意味だったんじゃないかなと思う。いや、まあまあ、そうなんだよね。うん、だからさ、でも言われた本人はちょっと、え、ね、びっくりした。うん、終了。 あとはあとか、そうだなぁ。なんかさ、うちらの中ではさ、もう毎日一緒にいるからさ、改めてさ、再確認することないじゃん。でもさ、なんか、まあ、うちらだけで解決してる部分があるけどさ、はいはいはい、見てる方たちに向けて、ちょっと発信できたらいいなと思うんだけどさ、最近どうなの元気<笑><笑>え、元気だよ。全然元気。<笑> なんでもうまくいってる気はする本当？楽しくやってるな、うん、いいことなんかね最近その例えばすんごいいい、うん 頑張って、うん、なんかこれを目指して頑張ろうっていう時もまあ過去には何個かあったりしてたんだけど、うんうんうん、今その頑張ったりもちょこちょこするんだけど、うん、ちゃんと戻ってくる感じ、うんうん、ちゃんと戻ってくる感じ ち, ゃちゃんと結果に出てくる感じ、うん、あで、ねうんうんまあ、すんごい焦んなくても焦、うん、うん、汗なくてゆっくりやったとしてもなんか同じぐらいに帰ってくる感じがするから、うん、結構何でも楽しくやってたりするんだけども。確かかになんか そういうなんか実感としてさ、うん、あの、感じるとさ、やってよかったなとかさ、気持ちに余裕ができるよう、ね、そうだね、うん。終了。そうだから、がむしゃらにやってた時とかって結構その、やっぱりその見返りもたれめたりするから、うん、う, ん う, んうん。そう、なんか自分で浮き沈みとかあったりしたんだけど、うんうん、今そんな、ちょっと頑張ろうって思ったら、その後々にひっついてくる感じな気はするから、うん、結構楽に楽しく生きてて。うんうんうん、うん。<笑> だだかか、らね、ね、なんかそうだ、ね、YouTube のことに関しては、うん、ないろいろ2月とかは外出自粛とかになってたから、うんうんうん、なかなか動けなかったでしたけど。 これから、いろいろ、動けるようになったな、なるなって思ってて。そうね。い、う、ろ、ん、んな人と。まあちょっと、あの、ちゃんと予防はしながらね。うん、そうだね。い、う、ろ、ん、んな人と関われたりすることも増えてく、うん、るから、ちょっと楽しみ。まあ今のところね、これっていう発表はできないけど、うんうん、ちょっといろいろね、うん、考えてることもあるから、うんうんうん、あの、近いうちに皆さんにね、ご報告だったり、あの、動画でやってもらえればなと思っているので、楽し み, に楽しみにしてくださ い, さい。うん。 あと何かな花粉症は花粉症、は い, い花粉症はね、ほんとにやばい。ほんとにいいね。ほんとにやばい。どうするもう窓は一切開けてない。うん、俺、開けたい人。ほんとは。いや、でも、花粉症じゃん、もう。もう花粉症なの。びっくりびっくり。くり<笑>なんか、去年まではさあ、あの、俺花粉症じゃないよ、みたいな。も、ま、う、あ、ちょっとなんか。去年からだね。 なんかでも去 年, か去年はまだ否定してたじゃん。うん、まあ割かし。まだ違うみたいなさ、うんうんうん。でももう、もう確信したよね。どうするね。だからもう俺はね、逆に良かったなと思ってんの。花粉症になってくれて。俺がめっちゃひどいから、もう外に洗濯物干してほしくないし、窓も開けたくないから。っていうので、もう翔太が花粉症になってしまえば、それも、翔太もできなくなったから、かそれに関してはもうマジでありがたい。音、う、達、ん、までバンバン外で干してた。殺す気かみたいな。<笑> 俺を心好きですかででみたいな、うん、でもどのくらい辛さかわかんなかったからさからでももう分かったでしょそうだねお二人してね今薬を一生懸命毎日飲んでるうーん困るーいや困るけど、うん、やっぱね洗濯物もね天気もめちゃくちゃいいじゃん最近、うん、外に干した方が、うん、太陽のね光をいっぱい浴びてそうそうそうなの いい感じになるんだろうなっていうのは分かるんだけど、それに花粉がね、付着して、もう本当に半殺しの目に遭うから、もう浴室乾燥でね。だから本当に浴室乾燥機がついた部屋でよかったなと思ってる、確かに。あと加湿器と空気清浄機を。え、今、おもむろに。なんで目薬って口開けるんだろうね。いや、上にかかる人。はい、というわけで、今回はですね、いろいろ報告会っていう形で、 いろろいいね、おししししゃべりしたりしましたたまけども、うん、いやなかなかさなんかその、うん、近況報告っていううののをすることは な, いからな、ね、そそんだよそそ、ちょっと撮影とかねやっぱ あ, あなたの仕事とかもそのまんぼん自分のこととかもあったりすると、うん、なかなかちょっとせわしなく毎日が過ぎていく、うん、立ち止まるっていうかあれなんだけどちょっとねゆっくりする時間がなくって、うん、あんまりちょっとねしゃべれなかったりとかできなかったんだけども。うん こういうことがあったよっていうのが伝えられて、まあよかったかなと思ってます。そうだね。うんうん。あと、まあ今後ね、うん、あの動画に関してもいろいろ企画等々考えていますので、はい、楽しみにしていただければと思ってい願います。はい。というわけで今回の動画ここまでにしたいと思いま す, います。気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。ますインスタ、ツイッター、ティックトックもお願いします。ではまた。